ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。エイプリルフールなので、何か面白い動画を作ろうかなー。桜きれいですね。なんだ、こいつはうちかつー。ということで、私は、お酢飲んでます。クゼフ商店のオーガニックのムスツルこけももです。クランベリー味です。 お酢は一杯飲むと胃に良くないので1日15ミリリットルまでですこれは5倍に水で薄めて飲むものですじゃじゃじゃー。おいしそうです ご視聴ありがとうございました。